あ、ビートですよろしくお願いします。今日はですね、まあ、私、貴族のね、お嬢様の、まあ、乙女ですから、まなんて高級な、まあ、焼きそばをね、食べていこうと思うこと、思っておりまして、まあ、今、作ろうとしておるところですね。まあ、いつもですね、あの、たくさん食べるために、まあ、ごつもりですとかね、そっちの方をよく食べてるんですけどね、今日はちょっと、まあ、お金、 僕の口は奮発しまして、UFO さんをね、ちょっと食べさせていただこうということで、やっております。まぁ、あ、一回ちょっとまぁ、あ、今水入れてんですよね、あの、何回もそう、焼きそば食べ、カップに食べてさ、どのぐらい水入れたらいいとかさ、もう分かるようになるじゃないですか。まぁ、あ、それで、まぁ、あ、目分量でね、まぁ、あ、測って、ちょっと多かったんですけど、目分量で測って、火に来ます。まあ、じゃあここからはね、あのー、ぜひ皆さんには、 お湯が沸くまでのね、映像をゆったりと観察していっていただきたいと思います。今、ちょ鍋の底を拭いてますね。ティッシュで。うん こうやって、ね、ちょっと一度開けて確認して。グッズグッズと、まあこれぐらいだったらね、もう入れても全然問題ないんですけどね。まこうちにちなってきたら、もう完全にもまた開けて入れる体勢に行きます。まあこれね、こういう沸かしてる間に、あの、まあ、火薬あの、乾燥野菜みたいなやつとか、あと、まあ、そういうソースとか全部出して入れる準備しておきます。ちょっと場面変わって。 なんかここね、暑いんでね、やっぱ、こう端っこを持って、ここ水平に し, てしっかりどのぐらい入れたらいいのか分かるぐらい、分かるようにしながらお湯をちょうちょうちょうって入れていくと。うん。まあ、これでね、3分、3分なんですけど、これや2分ぐらい ?1 分半か2分ぐらいで揚げるのが一番私としては美味しいかなと思います。まあ、それじゃそうですよね。<笑>